はいということで今回もやっていきますよニューポケモンスナップやる気ありますあやちゃんあるよー最近適当じゃない大丈夫え、うん、ちゃん前回は砂漠の昼夜をやってきて今回はこの節限昼夜をやっていきます 昨日あ昨日じゃないさっきの報道は俺が砂漠く昼だったから、うん、夜やろうかな、うん、あ何の伝説がいるのかセラーそもそもいるそもそもいるのかはあはいリンゴがいる。 あ、なんであお前邪魔したな、こいつあ、変わってるなんだ？変わってる、座ってたらお父様がいたいなデリバードちゃん飲めなくて 伝説のポケモンってどんな感じ い, 誰がいるの？テレビーとかとなミュー2ミュウなんでそれを知りた い, 知りたいのえー、知りたいじゃん。 そんなのあってからの楽しみのほうがいくななだってわかんないじゃん。何がこういうポケモンがあれだ昨日だっらセレビーとかいきなり言われても。私そんなポケモン詳しくないか、伝説のポケモンかわかんないもん。伝説ポケは伝説なんだよ。え伝説ポケや伝説ポケモンなんだよ。なんかいるんだよな、早いの。 リーバード何やってるの何誰ほう、もうこれ 動物が難しいよね。入、うん、るの。このつららも落ちそうで落ちない。 アイバニアなんかなん か, 住かな戦うのか な, りか、ねないはいうんんのためて くるくるくるくるある、戦うじゃんあ見えないよああかわいそう氷があ見えなかった、遅かったな投げればよかったツラ、はい、が邪魔あで昼はここ湖だったけど これなんでイノシシになってるの あ、起きちゃう寝ちゃった。ああ、終わっちゃった。あ早、はいはい。うん、わからん。なんかありそうではなかったっていうね。うーん。どうだったリバードな、リンゴ。 え調べるのはちょっとおかしくない攻略法。 いやいや調べてるのとしてじゃんそれが出てくるのかなだからそれもたリーダーサンダなんでしかも言うのかなひどくない俺は必死に調べないでさやってんのにだってわかんないじゃんわかんなくていいじゃんそれが楽しみじゃん だっていっぱい取らなきゃダメでしょですポケモンは。そは、ね、出てきた時点でこのポケモン何？もう一回そこ試せばいいじゃん、別に同じ面を。その時にしか出なかったら、どうするの？どんなこと好きだ。うん、なんか昨日言ったんじゃん、テレビーが。はい、テレビがその時のやった あ, あなたがやった方法で出たのかもしれないじゃんって。なで今出てこない？あの理解して。 わかるのが楽しみ。でも、わかんなかったんだから、結局、セレビアなんで出てきたのか。とやればでしょね、楽しみっちゃの、はいの、ね。いいじゃん。調べてみればいいじゃんって言ったの、あんたち。ベストタイミング。うるさいから調べてみ。いいね。 あフリーザーとかサンダー出るの知っちゃったいや違うよ出るポケモンは知らないよ今言っちゃう違う違う違う普通に一覧だよ何が全部のポケモンの一覧を見てただけでポケモンスナップの中の伝説のポケモン調べてないよそんな何匹いると思ってんだポケモン全ポケモン 800, に800種類んだよいいじゃん別にそのうちの伝説のポケモンの100種類ぐらいいいんだよいいじゃん別にそれ覚えるのうん無理だよ大丈夫 伝説もいれば準伝説もいるからね。うん、分かるポ、うん、ケモン金銀だったら鳳凰とルギアで準伝説で雷光をンテしていくんだよ。そうん、いうね準伝説がいるわけよ。 外交がな、捕まえれなかったから、なかなか。すごい。あ。 えなんで、まあ、そうあの何か「エアムドの飛んでる写真が欲しい」って書いてあった。 いいいてあったあああああっっっ、っ、たたれななななんんかかかかか前からら、うん、る潜、はい、見えだここえだだけ、穴出そっちかい違う穴でしたかくれんぼしてみた、うん 左じゃない。もう、次散って。この<音声>まま一気に落ちるっていうのに。落ちない あ、エアムド。無理じゃない難しい、うん、難しいよねあっめっちゃ近くなった 笑ううあっ何かいた何か。 出て待っててもダメかこれは。 届かないでこいつは顔を凍らせてくれました。なんか<笑> 正面から取るためにブースト す, るんですとッチャマが遊ぶのかなあそういうこと降りてくるのかなこれ誘導してここに飲み乗りするのかな もうね、3匹も謎なんだよな全然ビビってないもん喜んでるっちもこっち見てくる、うんうん、短 い, ないなまあとりあえず上から来るんだからぽっちゃわだと思うんだよな、ね ルルートスカーはイルミナーが全部やりました、ね、うん。なんか わかりました今 思, 思いつきましたよ、わっくんは。とりあえずパート100まで動画上げるんだけど、全ポケモン動画パート100までに見つけられなかったら攻略サイト見る。うん、あれあれゆりちゃん言ってらし あれ あ, あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあの早くてなんかそんな最悪全部で鬼ゴーリだよ。こんな半分なのに鬼ゴーリだよ。だ 中心だしななこれは、いいけると思ううメメじゃないきの子きの子始めようかいいね いいねおなぜか一番高い。 正面じゃんいい、うん。なんかさ、ズームもさ、こう、なんか調節できたらいい、えー、ね。完全にズームじゃなくて。えーね、こんなレベル高いことやっちゃったらダメで逆に。ってえーえー、30% ぐらいのズームでトレーとかになっちゃうよ。こんなレベル高いミッションやだよ。 はいということでね、ここまでで全部のルートスコア、イルミナイ以外やりました。こ、は、れ、い、次回以降は、イルミナ制すごい制覇というかね、ルートスコアを作っていきますと、うん。はい、はあ。伝説。パート50になっパート100で攻略見るって言ったけど、どうでしょうかね。 今、まあ、パート42かな ?3 なんですよ。<笑>うん、長いよね、うん。50だと短い気がするんだよね。そうじゃあ50で。パート50までに伝説ポケモンを見つけなきゃ見るポケサイト。はい。それでいこう。うん。はい、えーね。このゲ ー, ゲージじゃなくてんだっけど、ガレージ。 レージも、ね、全然ポイントたまんないよね。新しいポケモンいないしなな新しいのいないしさ。ハイスかは無理だしさ、ね。それも含めた攻略サイトがあるんだろうから見ればいいんじゃないのと。うん。うん、アパート51からはもしかしたら伝説ポケモン編っていう感じでやっていこうかな。ね、ということで、またね。またね